ちゃんと言ってるっつうの真剣勝負でかわいい好きってそういうのがかえってうさんくさいんだろうただでさえチャラチャラしてんだからお前みたいに何も言わずにむっつりしてるよりマシじゃんは かわ い, いどころか美晴ちゃんに挨拶だってだからマシキはそういうんじゃないってそんなんじゃせっかくのチャンスも台無し違うっつってんだろチャラ男はあ納金バーガー万年発情期ムッツリスケベあ Fuck、okay. you.